マジでこんな晴れてるのに雨降ってんだけどどういうことこれ<笑>もう勘弁してよここだけだよねでもブ全然雲ないよなんでどういうことこれめっちゃ透き通ってんじゃんこれすげえ誰もだよ誰も1台も捨てーってないもん 誰も知らない夜明けが明けた時おー綺麗、ま、おはようございますマサチャンネルのマサです 今ですね山形市内を抜けてこれからですね帰るんですけども、まあ、ただ帰ってもしょうがないのでちょっとその途中でね面白そうなお道を通りながらですね帰りたいと思うんですけれどもちょっとね天気が午後から良くないのでなるべく早い段階で抜けたい<笑>なるべく早いい段階で帰りたいそして最初に行く場所がですね西。 あずまスカイライン西あすまスカイバレーかな西あずまスカイバレーですねこのですね西あずまスカイバレーを抜けていくとというかですねひばら湖っていうね裏番台のね綺麗な湖の1回僕ね、車でここねあのバス釣りしてた時にスモールマウスバスっていうのがいるって言って昔ですね 20年ぐらい前に釣りに行ったんですけど、ちっちゃいね、20センチ、15 1 5センチぐらいのしか釣れなかったんですけど、すごい綺麗なね、湖、でそれを抜けていくと、五色沼って言ってね、すごく綺麗なところがあるんですけれど、そこまではね、結構散策しないとうわ、めっちゃ綺麗これ、なんだろう、なんてうやんまこれ、これから行くとこじゃないよね、わかんねえんだな、この辺がな、土地勘が、土地勘がっていうか、全然、方向に来たからわかんないんだけど、すごい綺麗です。 でその桧原湖の方に抜けるですね綺麗な道、それから五色沼をかすめて、ですね本当はね散策したいんですけど、多分3、40分歩くんですよねうーん、本当は行きたいんだけど、ね、浄土台ら湿原もそうだったんだけど、時間がないですね、まあ、しょうがないですね、これはね、それでそのあとに、万代山ゴールドラインというね、ね万代山をかすめて走っているところがありまして、そこからですね、 本当は猪苗代港のほとりを通りたいんですけれども通らず磐越道に乗りそこから東北道で帰ってくるっていうですねそういうルートで帰りたいと思っておりますで午後からがですねちょっと雨がしということなのでなるべく早田が出たいので今はね6時54分まあ、7時スタートにしましょうか。で前日の 初日の走行距離が479キロ、まあ、約480キロですね、で今、基本的には5度ぐらいなんですけれど、グリップヒーターだけつけております、ガソリンはまだ大丈夫かなという感じなので、このまま行ってしまいましょう、山形市内から少し抜けたところでもね、今、ちょうど紅葉なんでしょうね、この辺がね、11月、今日1日ですね、ちょっとね、こう 朝, 朝霧っていうんですかね。 なんかこう街中に立ち込めててめっちゃきれいそしてもうすでに天気が良くないです<笑>山の上は大丈夫なんでしょうか標高1600ぐらいのところまで行くんだけどねちょうど、ね、あのあ真正面のこうポコッとした山とかもちょうど上の方がちょうどの紅葉だね今走ってるのは山形違うな国道13号 ですね米沢の方に向かっているそういうことでございますいやー昨日米沢牛食べたのめっちゃ美味しかったもうほんにとろけたよ 美味しかっあまりね牛とか食べないんでね普段ね鶏豚しか食べないので牛はねたまに食べると下痢しちゃうかなーと思ったんですけどしなかったです<笑>マジでこんな晴れてるのに雨降ってんだけどどういうことこれ<笑>もう勘弁してよここだけだよねでもウェーブ全然雲ないよなんで どういうこと、これ恐るべし山形最初の目的地まではあと40キロですね、西東スカイバレーですね、一般道100キロちょっと走りますね、相変わらず国道13号を走っております。ままたた一とと景色が変わっってきましたねこれは何市になるんですかちょっとよく わからないですが、ただいまの時刻は8時です。すげえ田舎道来たけど、これ大丈夫。<笑>大丈夫。こちらでドン付きになって、左方向あ、米沢市街。さっきのが米沢市なんだ。米沢牛で有名な米沢市でございます。 こちらで県道233号入っていくようですなかなかいい形式を流れを走っていますまだ全然普通の道だけどね県<笑>道何号みたいな 相当飛ばせてしまうんですけれども必死に我慢しております<笑>これは何だろうね田んぼだと思いますけどねこっちも田んぼなんだろうけどもう作ってないんだろうねこれねうわ何を燃やしてんだこれ何を燃やしてる何を燃やしてるんだこれは えー、何を燃やしてんだ最低気温的には5度とかなので、まあ、今8時だからもうちょっとね全然高いと思うんですけど67度ぐらいかなという感じはしますけど10度は全然ないですでグリップヒーター電熱はね今ねちょっと寒いんで入れました最弱でただねこれホンダ純正の このグリップヒーターなんですが、3段階調節式なんですけど。なんかね。一番弱でつけててもちょっと走ってるとなんか熱暴走しますね、えー。グリップヒーターで熱暴走する。<笑><笑>すげえ熱いんだけど大丈夫かな？って感じで、もう最弱しか使えないと思う。これ。お出てきましたよ。西矢島スカイバレーと書いております。白布峠 白布温泉っていうんですかね。温泉もあるような感じでしたね。この白布峠っていうのが一番高いところのようですよ。白布温泉って書いてあるねこれ全然走るとこ違うよ。<笑><笑>伊う。板橋もまで39キロ白の温泉まで8キロ。 この先西東スカイバレー、山形県と海底あります11月7日より冬季閉鎖、西東スカイライインスカイバレーですか、なので、1週間前ですね、今日が11月1日なので、1週間前です、冬季閉鎖の。割とね、ネットの評価では、まあ、そんなに景色がいいわけじゃないし、地味な道みたいなね。 うわー下なんかすげえ流れてるぞ、歯船、ね。なんか、何川だろうね。結構な勢いで流れてましたね。これは何まだスカイバレーに入ってないの。どうなんでしょう。結構清流が、ああ、ちょっと失礼。あら、綺麗だな、これ。うーわ、大清流じゃん。 めっちゃ透き通ってんじゃんこれすーげーなんかねサルの絵が書いてあるんだよねサルいるんだただいまの気温6度寒いわけですうわぁ紅葉綺麗だなこれ こういうい道かうわ綺麗。いいや俺ここ好きだな派手さはないけど先ほどからあの白の温泉すぐそこっていうすぐそこからずっとすぐそこなんだけどね<笑>白猿という煙の里白猿やっぱ猿がいるんだ白い猿が。 ってんのかなそんなことないよね磐梯アスカ北帝公園うわなんかいろいろあるね日帰り温泉そしてかなり登っておりますいやーもう本当の昭和の温泉町だねすげえ雰囲気いいよええー、こういうとこ好きな人はもうすげえいいと思うよ俺ダメなんだけど <笑>うわこれめっちゃ紅葉じゃんすげえ綺麗じゃんすげえこれはいいようわ綺麗だなこれへえここからなのどうなんだろうねこっからなのかなスカイバレーってえなんかいろいろあるね うわ怖えな怖えぞ下が<笑>下がちょっとぬかるんでるぞ大丈夫かこの白布温泉がこの西妻スカイラインの一番高いところって書いてあったからここからもう下る一方なんだよねすげえ山深いねこんなところ夜通れねえだろうよ怖くてさっきね微妙に「の熊注意」っていうね看板が<笑> クマ頼むよ無理だからねーー一応ね西吾妻スカイラインで検索するとここが案内されますねまだ全然登ってるじゃんね気持ちいい泥が続きますわこれはああすげえきれいすごい ちょっと下が下がちょっとぬかるんでるイメージがある怖い標高 1000m まだ山形県だよねここからね福島県の県境これを越えたら福島県の県境になるのかなしかしまも誰も通ってないようわち誰も通ってないよ誰も。 誰もだよ誰誰も一台ももも台ないもん誰も知らない夜明けが明けた時失失おおおお風情がある派手さはないけど。 そうかそうかかここの西吾妻スカイバレーは派手さがないっていうのがこのキーワードになるんですねきっとねここから福島県に入って磐梯山 ゴールドラインっていうのにまたに入ってきますよ道が道がボコボコですうお道が悪うおーおーおーおおお。 なのね白布じゃないよね、白布標高1400メートル。 茨城県じゃじゃ福島県北塩原村えー、なるほどこういう感じうーんほうほうほうほうほう福島県に入りましたよ。 さっきのところが一番高かったのかな何か書いてあるよいしょ。裏番台地域案内図。うん、やっぱここから桧原湖のほうに抜けていきますね。ゴールドラインですね。桧原湖を抜けてゴールドラインなのか。 っていうことでしょうねあひ桧原湖が見えるよこういうことうわーすげー<笑>めっちゃ紅葉も綺麗じゃんよかった今日こっち来て。 なんかさ雨予報でさ早く帰んなきゃと思ってたんだよね高速使って帰ってしまえば45時間で帰れるんですけどねこっちだとね結構時間かかるんでだけどもう濡れてもいいやと思って怖い怖いなんか木くず聞くず葉っぱのクズ のクズお 1100m お, ーおーサ猿ちゃんが。 サルちゃんがいるサルちゃんがいる怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いサルちゃんに何度となく襲われそうになっております。こっち向かっていくんだよなこのあの子たち。よいしょ。 失言みたいな感じの鈴木の軍勢、裏番大という標識が出ました。おこれでヒバラ峠をかすめていきますよ。標高900メートル。地図上では右手にヒバラ峠が出てくるはずです。 はい、看板出ました。ゴールドラインの方向ですね。行きたいと思います。